全国1億2千万人のカメラの保管場所でお困りの皆様、こんにちは。まさたまチャンネルへようこそ。今回は、この東洋リビングのオートドライ。こちら、ジャンクなんですよ。こいつを直しちまおうと思います。これがドライユニットですね。昭和60年12月10日生。 私の18歳の歳誕生日だわ<笑>はいこの6本のネジを外してドライユニットを取り出しますそれではバラしていきましょう。 これですね。このスプリングが、形状記憶合金なんです。このスプリングを交換したいと思います。もうこれ伸びちゃってて、多分温度が高くなると短くなる。復元するタイプなんですが、ちょっともう戻らない感じになってますね。そしてこれが新しいスプリング。モノタロウで買いました。 形状記憶合金ですからこのように伸ばしても戻りません設定された温度ではないと戻らないようになってますちなみにこれは50度で戻ります試しに戻るかやってみましょうこれが今までついてたスプリングちょっとは戻りますねでも全然復元しませんね短くなりません そしてこれが新しいスプリングお一瞬で戻りますねすごいお楽しい<笑> 50度以上だとこのように短くなって伸ばしても戻ります50度以下だと伸ばしても伸びっぱなしになるそして温度が高くなるとまた縮むという 形状記憶処理が施されたスプリングなんです。バネをセットする前にハンダが切れてたので配線をハンダ付けしてしまいましょう。てか私ハンダ付け苦手なんですよね。ほんと、塗装とハンダ付けのセンスはマジでありません。ははははは。 形状記憶合金のスプリングなんて使われてるので結構ハイテクなものなのかなと思ってたんですが構造自体は割とアナログですシリカゲルで防湿庫内の湿度を除去して定期的にそのシリカゲルを温めて乾燥させるシリカゲルを温めてる時の熱で形状記憶バネが縮んで 防湿庫の外についた扉が開くシリカゲルを温め終わるとユニット内の温度が下がって形状記憶バネが伸びることにより防湿庫の外の扉が閉まって防湿庫の中の扉が開くその繰り返しで防湿庫内を一定の湿度に保ってるという感じですね はい。できました。それでは、スイッチオン。なんか時計みたいな音がしますね。タイムゴーツバイ。そりそり、タイムゴーツバイ。そりそり、テレ y ッテれレてれれレてれれレレれれ レ, レー。テレレッテれ レ, レ, レー。テレれ レ, レ, レ, レー。 治んない。なんで？なんでだろう。まあ元々ジャンクだからね。治らなかったんだ。治んなかったね。<笑>さあどうする？買う。でももう買わない。<笑><笑> この方はね東洋リビングでももう修理聞かないんだよさあどうするか参、まあ、ったなはい来ました東洋リビングのモバイルドライ携帯式の除湿ユニットですね こいつをジャンクの防湿庫の中に仕込んじまおうと思いますコンセントにさすだけで復活除湿剤の交換不要海外旅行でも使用可能、まあ、海外旅行なんて行きませんけどね<笑>それでは開けてみましょう このの真ん中のビーズこれシリカゲルなんですがこれが青くなるまでコンセントに挿しておかなければならないようですなんかいい感じですよね使い始める前最初は6時間通電させておくようです。 モバイルドライが乾燥する間6時間ぼーっとしててもしょうがないのでアクリル板で防湿庫の壊れたドライユニットの部分を塞ぐ板を作っちまいましょうアクリル板はこのようにカッターで切れ目を入れれば簡単に割ることができますっていうかアクリルサンデー用のカッター持ってたんですけどねどっか行っちゃったんですわまあね 防湿庫のクラらタ作るなんてピュピュピュのピューですわカメラをメンテナンスするときに使うモルトプレーンをパッキン代わりに使っちまいましょうってかモルトプレーンって割と高いんであんまり使いたくないんですけどね<笑>まあ仕方ないです できました、OK、牧場アクリル板でユニットの部分を塞いで完了です中から見るとこんな感じ。 はい。6時間経ちました。インジケーターも青くなってますね。では、ボイスコにぶち込んじまいましょう。 約2時間で 38% ぐらいに湿度が下がりましたねモバイルドライ結構使えますいい感じですまあこの重曹の効果もあったかもしれませんまあその辺ははい OK 牧場 それではまたねー